決着をつける覚悟がないのはどちらなのでしょうかどうも政治いろいろの学なぶです戦後からずっと尾を引いている竹島領土問題ですが韓国側はいまだに納得していないようでこの後に及んでもまだまだ日本に難癖をつけています 特に昨年の警察庁長官の無断上陸をきっかけに、より一層緊張状態が高まっていますが、今後の展開はどうなっていくのでしょうか。2022年1月18日に続け、中央日報からの引用です。日本外相が、ドク日本名竹島は日本の領土と発言したことを受け、京山武区とは 18日球団声明を出して我が国民にひざまずいて謝罪せよと求めた。林義正外相は17日始まった定期国会外交演説で、歴史的事実から見ても国際法上でも日本固有の領土として、この基本的な立場により毅然と対応すると主張した。日本外相の外交演説での 独党に対する領土主張は2014年年以来9年目だ京山クトのイ・チョルウ知事は声明で9年間続いている根拠のない歴史歪曲と独都挑発の中止を強力に警告するとし独都を管轄する同知事として300万道民と共に日本のいかなる挑発にも強力に対抗するだろうと強調した また、両国の友好と協力を強調しながらも、過去の歴史歪曲に対する反省の意思もなく、絶えず独徒に対する辛奪野心をあらわにした威律背反的な行動を見せる日本は、徹底した反省とともに我が国民にひざまずいて謝罪し、国際秩序の維持と世界平和に参加すべきだと促した。独徒が韓国の領土であることを立証する古地図など、 過去の資料は相次ぎ発掘されている。最近、ドクト。財団は、ドクトが韓国の領土であることを立証する、ドクト関連古地図をまとめて、図録集を発刊した。地図上に繰り広げられた真実、ドクトというタイトルの図録は、東洋、西洋の古地図201点で構成されている。とのことで、いかがでしょうか 韓国のしょうもないイチャモン癖と巨言癖は今に始まったことではありませんが公式な声明としてひざまずいて謝罪せよとまで言われたとあってはさすがに聞き捨てはなりませんよねまして昨年11月韓国の警察庁長官が竹島に上陸したばかりとあって日本としてもより毅然とした対応が求められています当然林芳正外相は 韓国の一連の声明に厳重抗議。韓国政府はこれに強く抗議し、即刻撤回することを厳重に促すとコメントし、韓国側に謝罪を求める姿勢を強く示しています。しかしながら、韓国側はあろうことかこれに猛反発。日本政府は歴史的、地理的、国際法的に 明白に我々固有の領土である竹島に対する不当な主張と試みを即刻中止すべきだ。正しい歴史認識が未来思考的な日韓関係発展の根幹であることをしっかり自覚しなければならないとの声明を発表し、日本側に対して一歩も引かない姿勢を見せています。やれやれ、この手の話題を取り上げるのもいい加減疲れてきますよね。 韓国側が謝罪をしない限り、すべては不毛な議論に終わってしまうのですから。どちらが正論を言っているのか、皆さんならとっくにお分かりですよね。むしろ、これだけ紙面損化の状況にあるというのに、何十年にもわたってこじつけとイチャマを懲りずに続けられる韓国の神経が信じられません。おめでたいというか、なんというか。 昨年の警察庁長官上陸、そして今回の球団声明、これまで竹島問題を便利な反日カードとして利用してきた韓国ですが、ここに来て向こうの態度が一つ上のフェーズに入った印象があります。もちろん日本にとってはネガティブな動きですよね。さらに昨年あたりから竹島周辺の観光客を増加させたりと、 いかにも竹下の実効支配を強くアピールするような行動が目立っています。これらを韓国のいつもの反日パフォーマンスとして片付けるのは簡単ですが、だからといってこのまま無視を続けるのも得策ではありません。放っておくと再現なく調子に乗るのが韓国という国ですからね。こんなことをいつまでも続けているから、 日米韓事務次官級会談後に一人で会見を開くことになったシャーマン事務次官も心底呆れ返るわけです。二国間で解決すべき問題があるという会見の場でのメッセージは言うまでもなく、韓国に向けられたものなのでしょう。いろいろ振り返ってきましたが、竹島問題にまつわる一連のパフォーマンスがムンジェイン主導によるものと考えれば、 背景にある思惑は至って単純です。5月の退陣までに何とかレガシーらしきものを残したいムンジェインですが、国内外の情勢を見る限り、レガシーどころか汚点を残すのがやっとというところまで来ています。それでも、国民の役に立つ大統領というイメージを去り際に残したいムンジェインは、国民の批判をかわすため、竹島という いつでも使える反日カードで急場をしのいでいるということなのでしょう。いずれにしても、日本としては迷惑な話ですよね。いや、それだけではすみません。竹島への不法上陸以降、中国、ロシアは領空侵犯による挑発行為をよりあからさまに行うようになり、両国から目立った抗議がないと見ると、軍事的な結びつきをさらに強めています。 今年に入って北朝鮮のミサイル構成が画然加熱しているのもつながりがあると考えた方がいいでしょう。北朝鮮にしても中国ロシアにしても日米韓同盟のほころびを狙っているわけで竹島問題での日韓衝突はまさに挑発を仕掛けるチャンスですよと言っているようなものなのです。シャーマン事務次官の苦言は 日米韓の安全保障の観点からも非常に大きな意味を持つのですね。韓国なんかと切り捨てて日米同盟に焦点を絞ったとしても、竹島問題を口実に韓国がいちいち横槍を入れてくる限り、同盟関係は完全なものになりません。韓国に振り回されているのかと思うと心底尺なのですが、アメリカが依然として 日米韓同盟をベースにしている以上日本としてもがん無視するわけにはいきません。日本としてはこんな不毛な争いをさっさと終わらせるためにも、国際司法裁判所で決着をつけようとずっと前から提案しているのですが、韓国は一向に応じる気配なし。都合のいい反日カードを手放したくないという本音が見え見えですよね。ただ、騒げば騒ぐほど、